皆さんこんこにちはホタテでですす、えー、お久しぶりでございます、えー、今日はちょっとお知らせがあってね、えー、ちょっと動画回させていただいてるんですけれども、あのー、ちょっとねほたコちゃんが車の方がよく眠るのでちょっと車の中から今ちょっとドライブしてきて寝てるので、えー、撮らせていただいております。 実はね、あの今回ね12月に韓国旅行に行くことが決まりまして、えー、と12月6日から8日までの2泊3日で韓国旅行に行にってきます。はい、でちょっとね子供がいるんですけれどもあのどうするのっていう感じになると思うんですけど旦那さんがね 私が韓国旅行いいなーってすごいインスタとかね YouTube 他の人の見てねいいないいなーってボソボソ言ってたら23日ぐらい俺がねほたこのこと見てるから行ってきなよって言ってくれて、えー、最初はねいやいや大丈夫大丈夫なんて言ってたんですけどねだんだんだんだんちょっと行きたくなってきちゃって本当にいいの本当にいいのっていうのをまあしばらく繰り返して やっぱり今しかないかなないちょっとね今もう緩和されてねまたこれから行けなくなっちゃう可能性もあるんで今行っといた方がいいかなと思って行くことを決めました、はい、ちょっと今コロナ増えちゃったりねあの心配なところはあるんですけどあの行くからには楽しんでいきたいなと思っております、はい、で韓国に行くにあたってあの今やらなきゃいけないこととかね 色々あるのでそれを自分なりにちょっとまとめてみたので、まあ、もし12月韓国に行く方がいたらこれを参考に見てもらえればと思って、えー、事前にね漏れがないようにチェックしていきたいなと思いまして動画を撮ってます1、はい、つ目にパスポートの有効期限が3ヶ月以上残ってますかっていうところですねこれは自分のパスポートをしっかりチェックしていただいてあと大事な3つのポイントがあって1つ目が KETA の 2つ目がビジットジャパンウェブの登録3つ目が Q コードの登録になってますでこの1つ目に関しては KETA の申請に関しては72時間前まで韓国の出発72時間前までにやらないといけないので必ず旅行が決まったらすぐにやってください。 でちょっとパスポートの情報とか、あのー、韓国の宿泊のホテルの情報とか必要なので、えーと、それを準備して登録してもらうっていう感じ。で1万300ウォン、最後クレジットカードで決済するので、クレジットカードも必要です。で多分やり方はね、YouTube で分かりやすく解説してくれてる方たくさんいるので、そっち参考にしてもらえればと思います。これ72時間前までに必ずやる。 で、二つ目がビジットジャパンウェブなんですけれども、こちらに関しては、あの、いつまでにっていうのはないんですけど、登録してから審査が通るまでに半日から一日かかるものっていうことなので、これも旅行が決まった時点ですぐやっちゃった方がいいかなっていう感じです。これはどちらかというと、日本に帰ってくるときに、日本の入国の、まあ、あの、税関、 とかをスムーズに入れるようにするためのシステムみたいで。あとはワクチンの接種は何回。まあ三回接種してあれば、それを登録して。こう Q. R. コードでスーっと、こう税関抜けてこれるよっていうようなサービスになってます。なんでワクチン三回打ってる方は、接種証明をアップロードして。申請して、許可が下りるまでに大体。だいたい私は三時間ぐらいかかったかな。なので、まあこれも早めにやっておくといいと思います。 で、日本で、えっ、ー、と、に入るときは、そのビジットジャパンウェブを見せると思うんだけど、なんか韓国の帰りの、まあ、インチョンとかの空港で、乗るときにも、なんかワクチンの証明書の提示を求められる場合があるみたいなんですよ。なんか私わかんなくて、それが調べたんですけど。なので、えっ、ー、と、一応紙でも持っていくのをお勧めします。私も紙で持っていきます。 なんかそれがないとなんかうまく帰ってこれないとかっていうのなんか動画で見たんでちょっと不安だから一応持ってきますもしねあもし知ってる方がいたらちょっとねコメント欄に書いてもらえると嬉しいですちょっとほたこちゃん泣き始めちゃったんで走ります で 3, つ目3つ目の Q コードに関してはあのー、これはねなんか韓国に入る時の体調管理かなを入力したりするものなので一応、体調管理の部分だけは韓国に入る3日前を切らないと入力できないようになってます。なのでここに関してはあのー、韓国に行く3日前になったら 登録をししててもいいいのかなって思いました、はい、でこの3つですね、えーと、KETA の申請72時間前までに行う、2つ目が VisitJapanWeb の、えー、パスポートとか、あとはワクチン接種証明を登録する、3つ目は Q コ、えード、これは韓国に入るときにスムーズにするためのものになるので、こちらも、えー、と3日前を切ったら、えー、登録するっていうような流れになりますね。 こんな感じでちゃんと準備して楽しい旅行ができるように皆さんもここチェックをしっかりしてねあの結構いろんな「韓国行けませんでした」とか、ね「日本に帰ってくれなかった」とかっていう動画をねよく見るので気をつけてみんな楽しんでいけるようにしましょうはいじゃあ最後までご視聴いただきましてありがとうございます じゃあねー。